防衛委員長の隠さなきゃー的な、うん持ちネタ持ちネタ持ちネタ俺って何を持ちネタにしてるんだ俺は一体何者だ俺は誰だ そんな装備で大丈夫か大丈夫だ問題ない車台じゃねえかいらんだろ え《えっ》待ていあのねこればっかりは少々物申したいものがありましてね俺なあの定型文があんまり好みじゃなくてねなんていうかあれよ自虐的な空気が漂っているよなせっかく俺だって VTuber をやるってことになったんだ。 それだったらこの声このアバターこの環境に自信を持ってやるべきだしそれがクリエイターの本気ってやつなのよわかるということで俺はバーーチャル YouTube クリエイターを名乗らせていただきます何でもかんでも流行りに乗ればいいというわけではありません長年クリエイターをやってきた俺自身のポリシーというものがあるのだから培ってきた自信にのっとって俺は 俺になるそういうもんだろ。